このガイドではアルティマファーマを作成して設定する方法について説明します。ファー m をインストールする前にアルティマウォレットをインストールしてマスターウォレットを割り当てる必要があることに注意してください。スマートフォンが iOS で動作している場合、App Store から Android を使用している場合は Play ーケットからアプリをダウンロードしてください。アプリを開いてください。 ロン・ボタンをクリックし、開いたウィンドウでデータを入力してアカウントを入力します。次に、PIN を作成するように求められます。スマートフォンに適切な機能がある場合、アプリケーションに入るために指紋と FACEID を設定することもできます。これで初期設定が完了し、最も重要な作業であるファームの作成が始まります。 アプリケーションはニーモニックフレーズをランダムに生成します。正しい順序で紙に書いておく必要があります。ニーモニックフレーズの単語が画面に順番に表示されます。単語の次の部分を開くには、Next、次へ、ボタンをクリックしてください。それらを一枚の紙に注意深く書き留めてください。最初の3単語を書き直したら、Next ボタンを押します。次へ、 記録の正確性に疑問がある場合は、バックボタンを押すことで、いつでも前のステップに戻ることができます。このプロセスには注意して、すべての単語を神に保管してください。あなたの安全はこれに直接依存します。アプリケーションでの作業を続行するには、ニーモニックフレーズを確認する必要があります。 これを行うには、次へをクリックし、フレーズ12号すべてを正しい順序でを入力して、Verify をクリックします。すべてが正しく行われた場合、お祝いのメッセージが表示されます。できました。アルティマハームの作成に成功しました。